やんぴぴです。今日はクライシスウィングやっていきたいと思います。スタートわーすごい。なんか懐かしいねおよよよよ。そこかーいよっ。おー、いけるいける。よいしょよいしょ。よっ。おーっこんな無理やー。まだまだ。よいしょよいしょ。 おおしよしよ。おおなんかこんな昔したね。ファミコン時代。なんか懐かしい。1990年代って書いてあったね。いけるいける。おおなんでこりゃ。おぉ、変な来た変な来た。おーおおぉ、強いね。いけるいけるー。おっとか。あ、おぉ、いい。いけるいける。そん な, 危な、危ない危ない。 よし、おやおらおらおらおら。おっとっとっと。よーっとっっと。やられてもった。もう一回行きまーす。よっ。あかしわなんか、うん。あかーんよっ。よっ。なかなか無理おおーすごいすごい。もう不死身やね。行くでーえー、えわええわ。 これは強いでよっもうこれはね、勝てるよ、勝てるよ。俺は見ろよ、ヤンピピのテクニック。よっ、よっ、おぉ、よいしょ。いけるいける、おぉ、不死身やん。ええねえね、これ。速攻やないのー。あ、また、こんなに戻ってもうた。いけるかな。おっ、ボス ボス必殺技もう一丁えい、ー、おなんかロケットみたいなんでやるよし撃ちまくりやいけいけおっよおおすごいこんな技あるよしよしおらよしおっいや俺玉がね相手の玉がすごいおっよけるふうう なかなかおいしゲームオーバーまだ行くでーよどうしようっおっとっともう弾をね乱れ撃ちするのをやめていただきたいよっよいしょロケット出た後ろからいくよいくよーよっ よっあおい必殺技もああ危ないうなかなかね昔のゲームって難しいかもしれん今のゲームよりよっよっやられたんかーいよっよよっしゃー無敵ー無敵これをずっととかわしてほしいねよし来い よしよ し, よしあれひらうぞあれひらうぞイエーイかっこいいかっこいいボスボスきたっよ っ, っ, よっやめてくれーくらえよっおーいっともう一回くどよっ。っ必殺強いないいよっあうー もう一回チャレンジまたここからかよっ危ないもうねやめてああもうねなんですかね、まあでもすごく面白いかもよっこれはね楽しいよっこいこい来た来た乱れ打ち乱れ打ちよっ そんなんもよけねはい今日はここまでにしますご視聴いただきありがとうございましたえー、次回もお待ちしておりますヤンピピでしたー